とその組織の運営において大事なことは何なのかって言ったら、あのー、当たり前のことはやっぱ当たり前にやるっていうことが組織とかもしくはこういう集団の中になるとできなくなると思うんですねで。そこはやっぱりやることがマネジメントの答えだと私は答えの一つであるというふうに思ってるわけです。例えばですけど、あのーまあ、どういうふうな事例があるのかって言ったらですね えー、まあ例えばですけどあの部下がまあその仕事をやったかどうかということをまあ報告してくれないと、えー、それなんでなのかって言ったら、えー、そもそもまあ前人の、まあ、前の上司からそういうことを言われて聞こなかったというふうなそういうまあカルチャーがそのチームの中にあったわけなんですね。はい、なんだけど会社としては仕事を依頼して で, でねそれで部下がその仕事をやったかどうかって聞くことについて。 ここれってあの当たり前のととだと思うんですよでそこにねじ曲がってる要素としては何なのかって言ったら、まあ、その部下が言うには前任の上司はそういったことを私に求めなかったから私はあなたに報告したくはありませんという形で言うわけなんですけどでそう言われた時のマネジメントとかリーダーの対応の仕方っていうのが極めて大事 で, でおそらくですけどあのそのまんま要はその力の方向性として 例えば会社お給料払って仕事やってもらうわけですよね。彼らの時間を買うわけですよね。で、えー、だから仕事を委託したものに関してとか委任したものに関して何やってきたのかっていうのはこう聞く権利がある。これ極めて当然のことだと思うんですね。従業員が1人でじゃあ次給料20万払っててあなたこの子のご就職をやりなさい。やったかどうか、まあ、病院出たらカルテ書きなさいよとかね。単位をちゃんとね、請求して1日何点やったからちゃんとあのリハビリのあの、 当時のリハメートとかかなで入力しなさいねって言われてそれやる当たり前のことだと思うんですけどそれを前の上司の時に要求されなかったらやらない今回私はやりたくないですって言う、まあ、が例えばいたとするじゃないですかでそれに対してそういう風にまあ前人の時はこうだったからこれやりたくないって言われたそういうまあ価値観とか文化の不一致があった時にけどやっぱり当たり前のことは当たり前にやるっていうことは何なのかって言ったらそこでですね事なかれ主義というかああじゃあもうしょうがないや様子見ようとか